ストリートファイター5サマーアップレートへようこそえ番組をご覧いただきありがとうございます本日はたくさんの情報をアナウンスしたいと思ってますのでぜひお楽しみくださいじゃあまずは軽く自己紹介させていただきますはじ、い、めましてストリートファイター5のディレクターの中山です 今後ともどうぞよろしくお願いしますはじめましてストリートファイター5プロデューサーの松本です今後この番組を通してどのようなキャラクターが作られていくとか開発情報というのをファンの皆さんにお届けしたいと思ってますのでよろしくお願いしますストリートファイター5自体は5年目となっています皆さんのおかげで本当に感謝しています今後もよろしくお願いいたします 今回は「ストリートファイター5シーズン5」のキャラクター情報の公開を行います、えー、もう皆さん気になってると思いますので早速最初のキャラクター発表したいと思います今回最初に発表させていただくキャラクターは最恐竜の使い手ダンになりますダンを選んだ理由など中山ディレクターに話していただきたいと思います ランはすでにあの「ストリートファイター5」に登場してるさくらとかあのブランカとか仲がいいキャラクターで、うんまあ、世界観的にもすごくマッチしてると思うんですねで今ちょっと映像が、うん、あの開発中の自分の席で撮ったやつがあるんですけどもそれが流れてるかと思うんですがバトルでもまあすごく個性的な性能を持ったキャラクターだったの で, で、ねまあ、個性を生かすっていうストリートファイター5のテーマにすごくマッチしてもってこいのキャラクターだなと思ってます、うん、はい まあ、あとはダンのね、代名詞の挑発が挑発、ね、どんな性能になるかっていうのはう、ね、ちょっと楽しみにしていていただけるとありがたいです。中山ディレクター、ありがとうございます。僕はダン自体がめちゃめちゃ選んでいただいて嬉しいのが、ダンが。憎めないキャラクターで、いろいろ本当に個性があったり、まあ、挑発もすごくいいスパイスになっているのが。それをストリートファイター五でどうなってるのかっていうのを、えー、皆さんに楽しんでもらえればなとは思っています。 一旦我々のパートはここまでとなります続いてスペシャルゲストからの発表パートとなりますいろいろな情報がありますのでこの後も引き続き楽しんでくださいそれではどうぞ Welcome to the Street Fighter Summer Update My name is Tasty Steve here with this is and we just want to tell you guys inform you guys that Season 3 is about to begin and it is going to the next level and by that That means we're bringing international competition to the party. That means the borders of the United States will not be the end of the competition. We're going across the pond and getting players from all over the world. And I personally think this is gonna be the best Street Fighter League season yet. Because it's not just anybody, we have players who have hit top eight at numerous events, and they're here for this season to prove their worth against some of the best players ever. Ah, I can smell the competition in the air. I mean, we've been doing this for what, two seasons now? We've seen the best fight the best in the States, and now we've seen the best in the States fight Team Japan. What are we gonna do next? We're gonna take it to the next level. Best in the world versus best in the world. Personally, I cannot wait. We've already seen a few of these matches and how they could potentially play out matchup wise. What else do you want from this season? Uh, all we can say that it's definitely been an incredible two seasons, but you already know it only gets better. Season three is coming at you real soon. We hope you guys enjoy it, and we hope to see you all there at Street Fighter League. This is the path of my destiny. You guys are on guys the brink You're、break. about You're to lose. About... Not today. Not today. We have some of the best talent. Let's begin. Ladies and gentlemen, Street Fighter League back in the building. Let's on him. Cash that ticket. c a s t that ticket.、C、Another OCV. What the hell was that? What is... I look forward to destroying him with my Karen. Takes it knocking out Team Inferno. to the Margo started. The i I'm done、oh, talking. You hit the button.、Oh. Hit the will button.、Oh. button. Attack we'll always we'll be my best be defense. always my Everybody, move. Need for talk. Let's do this. Thank you, Capcom Esports team. We love you, we respect you, we appreciate you. But it's time to go, ladies and gentlemen. Without any further a d o I give you the greatest. Japanese Canadian Street Fighter V player, probably of all time in mankind's history, yours truly, Kenny Omega. Now, from hosting last year's Capcom Cup, to having arguably one of the greatest tag team matches of all time, to winning the coveted hockey championship, to losing the coveted hockey championship, this year has been an emotional roller coaster ride. But today, I bring nothing but good news. First and foremost, with the inclusion of Dan to Street Fighter V, we are happy to announce that us at AEW are teaming up with Capcom to give you this. That's right, an official collaboration. The legend himself, Dan Hibiki, t a k i n g on yours truly, Kenny Omega, head to head in arcade action. But wait, there is more. You may have seen it on BTE, you may have seen it online. We are giving it to you at nerdsclothing.com. CEO, last year, the Young Bucks Kenny Omega cosplayed as three of your favorite Shotos, Ken Ryu Akuma. That moment has been immortalized in t shirt fashion. Check it out. Get it while you can. The Elite vs. e r s u Ken Ryu Akuma, also available at nerdsclothing.com. I'd love to say that there's no more news. But you know how I operate. I didn't come here to waste your time. I don't like hearing the sound of my own voice that much. I want to give you people news, real news. You guys wanted more content, you wanted more announcements, and I'm about to give you one. I'm going to give you another character announcement, right here, right now. Yep, I am. Gonna tell you. Gonna tell you who the next character is. Are you ready for it? Here's clue number one This character is returning. From Street Fighter 4. Have you figured it out yet? No? Okay, I'll give you another clue. This character originated in the Alpha series. Hmm? Getting warmer, are we? Alright, l last clue. This is a big one. If you can't figure it out, my god. Look behind you. Somewhere in this background, I have decorated this room with the biggest clue, the most tell all clue that just gives it right away. Scan the surroundings. Have you figured it out? Street Fighter IV Alpha Series. Somewhere in the background. Time's up. Returning to the cast. A new entry in Street Fighter V in the last season. I am proud, happy, excited to give to you someone you've all been asking for. Gotta start it. <laughs> Rose. Rose is coming back to the Street Fighter series. I look forward to more videos, content, trailers, etc., etc., etc. This is fitting to be a closing in for the Street Fighter V series. And until then, goodbye, goodnight, all that stuff. Matsumoto-san, Nakayama-san, I leave this in your capable hands. Thank you guys for having me appear tonight. Until next time, see you soon. I'm k e n y Omega signing off. Rose, the h a n p y all, I got to go to the e d ローズについてはものすごく喜んでる皆さん多いんではないかと思いますがメナトのお師匠が参戦すすることになりますローズの選んだ理由に関しても中山ディレクターに詳しく聞きたいいと思いますソウルパー使いのローズなんですけども彼女もダンと同じように結構個性的な技をたくさん持ってるキャラクターですねそこからさらに面白くなるようにあいろんな新しい技とかも今考えて作っているところです、はい あとまだデザインの段階なんですけども、まあ、ちょっと発表にあった新しいステージのうちの1個もこの「ローズにちなんだものになる予定です、はい、です、ね、ガイマーディリクターありがとうございますでは、えー、もったいぶるのではなくて引き続き3体目の発表もしたいと思います3体目のキャラクターは「ストリートファイター3」から「千人オロ」になります 個人的に「ストリートファイター」5のデザインでオロを入れるっていうのはものすごく楽しみでワクワクしてるんですけどそのオロを選んだ理由っていうのをまた中山ディレクターに聞きたいと思いますお願いします、はいえー、とオロは「ストリートファイター3サードストライク」以来の、まあ、プレイヤブルキャラクターになります ね, ですねで人気もすごく、ね、ユーザーさんの中で高くてで、ね、で登場を期待されてる方も結構多かったと思いますで 他にも、なんていうんでしょうね、いろんなキャラクターとのストーリーをつなぐ、ちょっとね、うん、重要な役目を持ったキャラクターになっているので、まあ、他の今までリリースしているキャラクターのキャラクターストーリーであるとか、あの、シャドウ犬で公開しているサイドストーリーかなんかと、つながりをね、見ていただくと、ちょっと興味深いものになるかなと思ってます。はい、でバトルに関しても えー、前の2人と同様に本当にすごい個性的な、オロにしかできないようなものをいっぱい持ってますので、トリッキーな動きとまあ卓越した技で、そこをね再現するというのも開発メンバーの一個の挑戦になっているかなと思っているの で, で、ねはいはい、ちょっと期待して待っていただけるとありがたいです。ありがとうございました えー、今回はこれまでにいろいろな情報を発表したんですけどもファンの皆さんにはかなり喜んでもらえるようなラインナップになったんじゃないかなとは思ってますがどうですかそうですね、えー、今まで発表したキャラクターは、えー、かなりね「ストリートファイター」のファンの方には喜んんでももらえるるのになななっってていじゃないかなと思ってますそして今日4人目に紹介するキャラクターは「はいうんえー、ストリートファイター」のファンの方たち。 だけではなくとある、ね、カップコンブランドのファンの方にも、うんはいえー、嬉しい知らせになるかなと思ってますじゃあその4体目のキャラクターの発表は中山ディレクターからお願いする い, いですで、ね、はいはいえー、世界観がです、ね、ストリートファイターとつながっ て, るっていると、はい、もうとんとなく分かっちゃうかもしれないんですけれどもなんとです、ねあのはい、私立ジャスティス学園からおっ。 あの風間が参戦することになりました、はいはいえー、とこの4体目のキャラクターは、はい、いろんな、ね、候補が上がって、うんまあ、すごいすあの、ね、かなり考えられて紆余<笑>いい、ね、曲折して<笑>、はい、最終的にはアキラになったんですけれどもアキラはも原作でもさくらと知り合いだったりとか、うんまあ、本当に結構「ストリートファイター」と深いつながりがあるキャラクターだったので、まあ、選ばれました。 こちらもね本当にすごい久しぶりの登場ってことなのでもう開発も気合い入れて制作してます。うんうんはい、あと、ですねもうジャス学のバトルといえばってね、はい、おなじみのあれもね、はいはいはい、再現する予定なので、はい、ちょっとそれもお楽しみにしていただけるとあとです、ねあの、ローズに続きこの彼女 の,、ね、この専用ステージも今、制作予定なの で, で、ねはい、こちらもねお待ちいただければと思ってます。 いやそれで言うとアキラの参戦はかなり驚きが皆さんあるんじゃないかなと思うんですけども特にその気になってんのがジャスティス学園ならではのギミックはかなりちょっと楽しみなのでそこをちょっと楽しみにしてもらったら嬉しいかなと思ってます。でえ本日ここまでとなっていますが最後の 5体目のキャラクターに関してはまた後日の発表とさせていただきますのでそちらお待ちいただければと思いますこの発表を聞いてシーズン5の開始までに練習しなくちゃいけないと思った方に情報がありますただいまデジタルセールを開催中ですので最新のチャンピオンエディションにしたいという方はぜひこちらチェックしてみてください 加えてこれから「ストリートファイター5を始めてみようって思われた方もいらっしゃると思いますが現在無料体験版を期間限定で行っていますので是非是非こちらも試していただけるととても嬉しいですそれでは最後に中山ディレクターファンの皆さんにリリースから4年以上経つタイトルなんですけれどもまだまだ末永くね楽しんでいただけるように気合を入れてやっていきますので。 引き続きよろしくお願いしますシーズン5のコンテンツは現在鋭意制作中になります簡単ですがリリースロードマップを用意しましたのでご覧ください今後はこのようなメッセージビデオを通じて開発チームの考え であるとかどのようにコンテンツに命が吹き込まれているのかっていうようなことをファンの皆さんであるとかコミュニティの皆さんに伝えていきたいと思っています今回は初回ということで手探りかつ至っていないところいろいろとあったと感じていますけども今後クオリティを上げていけるように努力していくのでお楽しみにしていてくださいまた「ストリートファイター」公式チャンネルや SNS のフォローもよろしくお願いいたします え、これからもソリオファイターチーム一同全力で取り組んでまいりますので、引き続きよろしくお願いいたします。え、本日は番組ご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。